はい、案の定大苦戦ですでも止められないのはなぜパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします